紅白、白組大鳥、福山雅治で、瞬間最高 39.5%、40% 大台届かず、昨年大晦日に放送された、第73回 NHK 紅白歌合戦の瞬間世帯最高視聴率が 39.5% だったことが4日、分かった。白組大鳥の福山雅治が、桜坂を歌っている時間帯だった。 前半の一部は 35.2% で、坂本冬美がお祭りマンボスカパラ SP を歌い終えた直後あたり、全国の祭りでステージ上も盛り上がりを見せていた。紅白全体では、第二部の世帯平均視聴率は 35.3%。過去最低だった前年より1ポイントアップとなった。一部は 31.2%。 数字はビデオリサーチ調べ、関東地区。コメント。80年代以降に視聴率が低下し始めたが、これは大晦日。正月は家で過ごすものではなく、娯楽の多様化や深夜営業によって若者を中心に外へ出たり、今ではネットメディアという競合がいる。その減った視聴者というパイの中の何割かと言われても、 もはや民放の予算が減っているのを見てわかるように公共放送が多額の費用を投じていつまで過去の栄光にしがみついているのかとしか思えない大晦日の夜や正月は何していたかと統計上信用に値する数の調査をしたら果たして紅白をきちんとしてる層がどれぐらいいるか娯楽は民放や他がいくらでもあるわけで 公共放送が高額制作費を投じ続けるのは疑問。ググれば非公開で紅白が推定3億程度、大河が1話ごとに数千万円で、シリーズで2桁億。あるメディアが NHK の受信料は大河と紅白で、もらっていると NHK 職員は明かすとあった。受信料をたとえ1円でも下げてほしいもんだ。全体的に紅白は楽しめました。 今回の大鳥は、氷川きよしならすっきりしたのにとは思います。どうにも地味で、季節感のずれた曲もなんだかな。新人の韓国アイドルグループなんかが出るらしくて、今年も見なかった。半ば税金のように受信料を聴取しておいて、外国のアイドルを宣伝するような番組は理解できない。テレビを所有していても解約できるか。ニュースと E テレだけで月500円。 みたいな契約プランを作ってほしい。潮時とかオアコンとか言う人いるけど、今の時代の歌番組で 40% 近くって、普通にすごい数字だと思う。人気ドラマだって 20% いかない時代ですよ。なんか勘違いしてない。昭和時代の数字と比べちゃダメだわ。個人視聴率なんて意味あるの。例えば出演予定時間を知っていてみるにしても、 一人二人前絡みますよね。そのデータを個人視聴率だなんて。視聴率モニターの仕組みを見たら国民を代表したデータじゃないことは明らか。若者がモニターされているとは思えません。今にテレビが一台あり家族みんなでそれを見て過ごすという生活様式ではないからな。これからも視聴率は下降傾向が続くだろうけど、それは悪いことだろうか。 今回の紅白やレコード大賞を見て思ったけどなんかビルボードジャパン影響あるんだなと思う90になる母が初めて聞いたけどすごい良かったと絶賛していたご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします